今日はね、ごく最近の話をします。もう何年前じゃなくて、本当に文字通りごく最近です。とある地域でですね、あの、学校の先生の研修会があったと。まあ、行政の研修会なんでね。まあ、税金も出てるんだけども。まあ、その内容がひどくて、まあ、まず講師の人がね、なんか警官機のバッジつけてて、で、なんか自転車がどうだの、トットルーパーてしからんだの、そういう話をしてて、いや、これ解放同盟の活動なのかと、こんなことに税金使っていいのか、みたいなことだったそうなんです。 で、その研修の資料っていうのがですね、今ちょっとこれ画面に出すんだけども、これですよ。えー、統一応募用紙がどうのこうのでね、えー、書く内容はシンプル。自分の良さを存分に書ける。今から50年ほど前は想像を絶する事態がありました。で、50年前の話をしてどうなのかなと思うんだけども、多分ほとんどの人はこれ意味がわからないと思いますね。で、この先にね、結局何を言いたいのかっていうのが出てくるんだけど、次の資料。えー、 まあ、その、統一応募用紙を 使, 使わない時代、何が問題だったかっていうと、本人の自由であるべきことをこと細かに書かせる、プライバシーへ踏み込みすぎ、えー、家族らの必要なまでのこだわりと。で、その背景にブラック差別がある、ブラック差別があるっていうんですね。 まあ、なんか、昭和の頃の話じゃないですかね。まあ、でも、昭和の頃もね、ここまで、その、企業が部落にこだわってたのかっていうのはかなり、あの、疑問 が, があるところなんだけども、それで、まあ、さらにね、見ていくとですね、現在、最も深刻な差別問題といえば、えー、部落差別って言って書いてあるんですね。いや、だからね、まあ、多分、この講師の人のこの脳内では、未だに、このね、 企業なんかがブラック差別をしているっていうね。ま、あそういうことなんでしょうね。で、えー、差別はね差別する側の問題。まあ浅田理論ですね。まあ、ここでブラック差別解消推進法ってちょっと。まあ最近の話が出てるんだけども、でもなんかもう。完全にここでもう別の世界線っていう感じがしてますよね。で。えー、これ見てみます。見てみると。まあ、あの全ての国民は法のもとに平等に。 平等であってとかね、差別されないって書いてあるんだけども、これね、パワーポイントじゃないんですよね。なんかこう紙に書いてるみたいな感じで、で、なんかね、この差別とか自分とかね、こうやって字があるんだけども、なんか、あれ、あの皆さん、とろ字って知ってますあの、ガリ板に書くときに、あの、ガリ板ってね、こう、かすれたりするんで、見やすいようにこうやってガリガリガリガリ、こう、太い字を書くんだけど、これね、 あの、ガリ版、まあ、当社版とも言うんだけども、なんかあれに鉄筆で書いていたような感じの人の絵柄ですよね、これ。なんかなんかそういうノリで、多分講師の人はね、相当お年を召してるんじゃないかっていう気がしますよね、これ。なんかもう昭和でこう時代が止まってる。なんか昭和の延長線上でなんか別の世界線で、あの、世界が進んでるっていう感じがしますね、これを見ると。で、えー、 そして、その学校が取るべき対応は、まあ、スリーサイズを教えてください。答えなかった不合格をどうしますいや、さすがにね、人事でこれは今ないと思いますね。あなたのご家族は、ご家族のご職業は何ですか答えなかった 不, 幸不合格。ここでね、例えばあの、あの、途上の職員とかですね、あの、革職人とか靴屋とか行ったら、こう、落とされるっていうのが多分このね、この講師の人の世界線なのかもしれないんだけども、 いや、というか、未だに、こういう時代遅れな、なんかもう穴黒ですよね。この自問自答とか学びっていう、この字もですね、本当なんかこう、昭和の頃の投射版で書いてたような事態です。今こんな感じの書き方する人っていないですよ。多分、相当脅しを召した人の書き方ですね、これ。で、 まあ、こういう内容なわけなんだけど、まあ、まあ、皆さんどう思います今の、あの、学校の先生とか、あの、企業の人事のね、経験ある人なんかも、このチャンネル見てるかもしれないけども、なんかもう完全に別の世界っていう感じじゃないかと思うんですよね。今、問題になってるのは、この、採用時の、こういうね、基準がどうだのこうだのって、 っていうよりかは、どっちかっていうと採用された後じゃないですか。えー、例えば、あの、ブラック企業とか言ってね、えー、労働基準法をちゃんと守らない。あるいはもう採用時に言ってたことと、その労働条件とか、もう給料とか全然違うと。あとあの、外国人労働者の問題ですね。あの、研修生なんかを、あの、 ちょっとこき使ってるとか、研修と言いながらなんかこう、労働力としてね、都合のいいように使ってるとか、まあそっちの方が問題なんだけども、まあそういう話なんかは一切出てこなくて、で、なんかこの就職差別が、未だにブラック差別がっていう、そのブラック差別が深刻な問題だっていう、まあ別の世界線でやってるわけですね。 まあ、確かにこれね、税金の無駄遣いと、もっと言えばもう今ね、教員のブラック労働って言ってね、その教員の労働条件なんか問題になってる中で、それでこんな無駄な研修を税金使ってね、時間使ってやるっていう方が僕、よっぽど不適当なことじゃないですかね。もっと教えるべきことがあるんじゃないですかその、 その例えば生徒だったらね、その採用時がどうのこうのっていうより、ちゃんとね、その採用された後企業で働いている時に、ちゃんとね、自分の労働条件についてねあの、こういう権利があるんだっていうことを主張するようにっていうふうに教えることの方が今としては大事だと思うんだけども、こんなね、そのブラック差別が未だにあって、その違反質問をされたら学校に報告しろみたいなことをね、 ことをですね、今教える必要はないと思いますね。もっと大事なことがあるんじゃないですかっていうふうに思います。まあ、未だにね、こういう、あの、あの、税金のもだ遣いがされてるっていうことです。 ということでね、まあ、こういう資料ありましたらね、ぜひ、あの、本チャンネル、あの、次元車宛てに送っていただければと思います。できればね、出所を、あの、教えていただけるとありがたいです。一応、本物かどうかっていう確認しないといけないんで。ただ、まあ、今回のことに関してはね、ちょっと出所は出してほしくないっていうことなんで、僕は知ってるんだけども、まあ、出さないようにいたします。ということでね、えー、今回は、まあ、こんなことが、未だに、もう、ここ何年かとかじゃなくて、もう、ほんと、ごく最近こういうことが行われてるという、まあ、そういうお話でした。